年もっと強く言ってくれ<笑>いい1年もったら十分じゃないですかそれでいいだ1年って長いですよで分かんないよ。トイレ行かせてください何言っにン一ゴンゴン年用不動産売買を強力に推進しこの国をより美しくしていくのでございます人生いろいろ不動産もいろいろハウス問題ない不動産売買も「川ショーハウス」 ガリバーは一番高く車を買い取るということですが一番高い必要ってあるんでしょうかお客様は一番高いところで売りたいと思うんですが兄じゃダメなんでしょうか兄じゃダメダメ最高値チャレンジ詳しくはウェブへいすいませんそもそもあのこちらの方はどなたですかガリバーガリバーは一番高く車を買い取るとのことですが兄じゃダメなんでしょうかお客様は一番高いところで売りたいと思うんですが万が一他社に負けたらどうされますかウェブをご覧くださいウェブ最高値チャレンジ詳しくはウェブへガリバー